手元に戻ろうかなあニにいこチャンネルはイモコピープロデュースでバズーカの提供でお送りします。 はい、それでは本日も「ニークラ始めていきたいと思います前回はですねあの私の方がお家を作るのをちょっと武将してしまったということでずっとねタランチュラに追い回されてひたすら死にまくるという一日になってしまったので今回は前回の反省を生かしてまずはお家を作っていきたいと思いますうそうなんですよねお どの素材でも作れるので、まずは、こう、自分でね、穴を掘って、これをお家にしていきたいなと思っております。こうやって、囲んでいけば、きっと、ちょっと足りなかった。あれですね、お家はもう、この後見つけることができなかったので、どうしてでしょうね、リスポーン、 地点から一番近いところに作ったはずなのに同じ場所に帰れなくなってしまったので今日はもうここを新しい自分の家としてこれが屋根ですどうでしょう家になったんじゃないかななんか面白いですねまるでなんかモグラのような生活 なりますどうでしょうなかなか最初の自分のお家としてはいい感じじゃないですか広いしかも床が石になってるのでちょっとおしゃれ階段もできてどうでしょうきっとねこれで。 タランチュラとかゾンビもここが家だと思うまい。ということでここを家としますあまたまた馬が入ってきてる馬が私の家の上にいるね馬と一緒に暮らす生活に不本意ながらなってしまいましたがこの馬が目印です 作台と棒ですね。よし。ここに作業台を置きます。で、そうですね、まず必要なのはやっぱりツルハシだと思う。 剣ってやって、やぱりいりいますかねもう家もできたんでゾンビと出会うことはないと思うんですけども家から出なければ出会えませんからねちょっと暗くなってきましたまず暗くなってきたんで家に入りますか 明かりがないんですよね。前回真っ暗すぎて何かわからなくなっちゃったんで松明とかが欲しいなって思います。松明を作っていきますか。この家の中で全て作業ができるのって安心感ありませんか家から一歩も出ずに石をどんどんゲットしています。地下の生活って 素敵かもしれないかまどを作ろうと思いますあ埋まってしまったどうでしょうかまどですかまどになったので燃やして 火をね、やっぱ人類の文明には必要ですからおうちに火をくべたいと思います木炭ではこの炭と棒を合わせるとたいまつになるねたいまつはできましたたいまつをおうちにさすと明るーいどうでしょう だいぶ家らしくなってきましたね地下もあるしすごくないですか地下は石になってるからなんかちょっとゴージャスこのまま地下生活を極めていきたいと思います穴開けちゃったえだダメダメ埋めておきましょうこれでモンスターも入ってこまい まだ入り口が開いてるんですよねやっぱり入り口に扉を作りたいと思いますまだ出てて大丈夫かな作業台を回収しましょうもう外で作業はちょっとできないよ怖いもん扉しらかばのドアあ作れた これは地下ですからどう設置すればいいかなどうでしょうドアとしての機能果たしてますかこれうんあと少しゾンビが来る前に結局 ドアもう地下みたいになっちゃいましたねでもやめていいんじゃないかと思います上を埋めてどうでしょう家じゃないですかこれはもうどっからどう見ても家じゃないですか部たまもあるしではニー初めての一人暮らしです 結構ゴージャスなお家になりましただいぶロティも食べることもできるし作ることもできるあとはあ寝るところはないこの石の上で冷たく寝るんですか私え布団布団を作るにはどうしたらいいんですかね 私のかつての防空壕こんなところにあったんで す, すぐそばじゃないですかお隣さんだったんですか気づかなかったええー、この作業台もらっときますかとベッドをゲットするには羊で羊毛をなるほど木こりの次はハンターですね私史上最も アクティブな暮らしをしているんじゃないでしょうか羊いますかね羊いないなうん全部ゾンビにやられてしまったでしょうかあっアヒール アヒルでし…あ、アヒルですね危ない落ちるところでした羊…あ、見つけましたごめんねあ、やるときは角っこに追い詰めて…やっていきたかったんですけど羊…崖から落ちちゃいましたね いるかなあいた結構走り回るんですよねよし手に入ったかな羊の羊毛2つあと1つですねあまり傷つけずにやっていきたいですねよし羊毛3つゲットしました ずいぶん羊を探して遠くまで来ちゃいましたねどうやって元に戻ろうかなあうん危ないどこだろうここあ、さっきマグマのところにどっか上がれるところあるかな スケルトン射抜かれたスケルトンって誰はいということで謎のスケルトンにやられてしまったわけなんですけども荷物全部なくなってるせっかくベッドが手に入るかもしれなかったのにいやーもうしないですね今日はもう。 冷たい石の上で寝ようと思います。次回またベッドの作り方もわかりましたし次回こそは暖かいお布団の上で寝たいなーって思います。それでは今日も日が沈むので皆さんおやすみなさい。